みなさんこんにちは。星空写真家タタイイムラプスクリエイターの成沢之ですどうもこんにちはニコンさんの「Z クリエイターズ」っていうページがありましてその中でですね私のことを紹介していただいたんですよ。大変光栄でございます。いろいろインタビューしてもらったんですけどそれをこうまとめていただいてるような感じのページになっております。でですね中にその中から動画2つ見れるんですよね。 まあ、どっちも私が制作させていただいたんですけども結構ねあの、まあ、思いがけず気合いの入ったものになったっていうか、えー、すごくいい出来になったんじゃないかなって私も思うのでそちらもぜひ見ていただけたら嬉しいですねちょっとだけね動画を見て申し訳ないなと思うのは私重度の花粉症患者なので動画内の顔が、ね、めちゃめちゃ疲れてたりとかあとナレーション 入れたんですよ自分の声で、まあ、今まで出したことないようなこう低い声でナレーションを入れたんですけどそのナレーションの声もですねちょっと鼻声になってたりしてその辺聞きづらくてですね申し訳ないなと思うんですけども、まあ、それも思い出かなと今日ね3月30日なんですけど今日でその YouTube チャンネルを本格的に活動しますって宣言してからちょうど1年なんですよその1年の節目にですねこうやってニコンさんのページに 掲載していただいたっていうのはなんかいい思い出になりましたね。今日の動画は改めて、えー、そのニッコンさんのカメラで撮る、えー、ホーリーグレイルタイムラプスっていうところに関して、えー、現時点での情報更新ということで皆さんに情報をお届けしたいなと思います。それでは行ってみましょう。 ニコンさんの Z クリエイターズのページを見てからこの動画を見に来ていただけるとより内容が分かりやすいんじゃないかなと思います、えー、とまず、えー、以前にです、ね、こういう動画を私公開しておりますニコンさんのカメラで、えー、だけができるポーリーグレールタイムラプスという言い方をしています で, です、ね、この動画を公開した後にです、ね、いやそんなことねえだろうと、えー、俺のカメラでもできるぜみたいなね そういういいい意見を結構たただいたんですよで確かにねあのー、情報がちょっと曖昧だったなと思って、えー、反省をしまして改めて、えー、とこのニコンだけができるっていう意味を皆さんにご紹介したいと思います、えー、まず定義したいと思います、えー、まずオートホワイトバランスでできる昼間から星空ってホワイトバランスももちろん変わりますから、えー、その逆も同じですね だからそういった光の変化ホワイトバランスの変化も滑らかに表現してくれるそれから当然のことだから露出の変化を表現してくれるですね昼間だと ISO100 とかねでシャッタースピードが4000分の1とか8000分の1とかからスタートして星空のタイムラプスになった時には感度が6400から1万2800まで上がってシャッタースピードも20秒とか30秒まで遅くなります。 その激ししい露出変化を滑らかかかにしてくれるかどうかもちろん逆もですね本日だから朝焼きに関しても基本的にはこの2点なんですよつまり全てオートで画像処理もいらなくて、えー、タイムラプス用のデフリッカーソフト LR タイムラプスとかの力も使わずに取って出しでやっても滑らかなオートホーリーグレールが描けるよっていうのがニコンだけができる、えー、タイムラプスだよっていう、えー、ことの意味だった で最近のカメラにはあの露出平滑化、えー、フジフィルムとかだと露出平準化っていうんですけど、まあ、そういった機能がついてるじゃないですかこれがあればそのフリッカーがなくなるんじゃないかっていう話なんですけど、えー、限界があります一番そのフリッカーが起きやすいのはその夕方から星に行くにかけて の, その一番その暗さが極端に変わるところがなかなかやっぱりねフリッカーが が出やすすい環境になっちゃうんですよでそこがどうしても描けないだから夕方から、えー、街の夜景とかねそういう明るさがある程度確保されているところだったら露出平滑化露出平準化のついてるカメラでそこそこ行けますまあ場合によるんですけど実はこれも、うん、で反対は結構厳しいんですよね夜景スタートから 朝焼けとか星空スタートから朝焼けっていう暗いところからスタートすることの方が結構難しいカメラが多かったかなうんでソニーの α7S3 にも撮影感覚優先ついてますよっていうコメントがあってでですね一応それ試したんですよ私もでその時に撮影したホーリーグレルの動画がこれですどうぞ まあ、この動画はそのギリギリ星空が終わるぐらいのタイミングの明るいところから朝焼けっていうところを撮ったホーリーグレールだったんですけどまあ見ての通りちょっと最初の方でチカチカっていうふうな明るさのフリッカーが出てで途中でホワイトバランスがカチッカチッカチッって変わってますよね。でこの動画でですねちゃんと皆さんに理解していただきたいのが機能で解決する話じゃないんですよこれ。 例えば露出平滑化露出平準化がついてる撮影感覚優先がついてる上限感度が1万2800まで設定できるとかそういう問題じゃないんですよえ実際にやった時に本当にえ滑らかな露出変化が描けるかっていうそういうチューニングがされてるかどうかっていうのがポイントなので露出平滑化とか撮影優先がついてこの点はですねこの動画で一番伝えたいところなんですよ まあ、ニコンだったったていう、ね、いううねね感じなんですよ、ね、私もですね本当ホーリーグレールは、まあ、この動画でこのチャンネルでまだ喋ってないこといっぱいありますけど本当に苦労してですねいろんなアプリとかタブレットとか機械とか使ってどうにかしてですねオートでできねえかな楽にできねえかなっていろいろ試してるんですよその分失敗経験もすごいたくさんしたんですねだからこそこのニコンのカメラでこれが本当オールオートでできちゃったっていうのは あのすごく感動したんですよねであのさっきのですねソニーさん の, そのアルファで撮った、えー、とタイムラプスちょっともう一回出しましょうかこ う, いうやつこういうやつですねこういうやつこれもですね LR タイムラプスとかタイムラプス用のデフリッカーソフトを使えばある程度直せます露出の変化はこれなんとかなるけどホワイトバランスが切り替わるのがちょっと厳しいかもしんないですけどね えー、ただですねえ今まあニコンだけができるよっていう話をしてますけどもだんだんですねこのの差がなくななくっってきてるなっててきるいうのは痛感してます先ほど見せた α7S3 のこのタイムラプスのホーリーグレイルの動画も私にしてみればですねここまで来たかっていうタイムラプス用のデフリッカーソフトを持っている人であれば使ってる人であればホワイトバランス固定にしてもう絞り優先でいっちゃってえこの動画だったらいけるなっていう。 もしかしたら、えー、もう1年2年だったらニコンだけにできるる機能じゃなくなくかもしれませんねうんニコンの Z5 と Z6II と Z7II にはカメラの中でね、えー、と動画にもできるっていう機能がついているので、まあ、この機能自体は珍しいことでもないんですけどオートホーリーグレールを実現した上でカメラ内でタイムラフトの動画を作れるってことは本当にパソコンいらずっていうことなのでこれはね あのー、初心者の人に本当ありがたいですよ Z5 とか値段も結構お買い求めやすい方じゃないですか、うん、だからやりたいなって思ってる人は Z5 とか狙い目だと思いますねはいというわけで今日お伝えしたかったのは、えー、ニコンさん の, そのオートホーリーグレールがすごいよニコンだけができるよっていうことの、まあ、補足説明というか。 前紹介した動画でちょっとそこは足りなかったなってい う, うに反省していたところだったのでこのタイミングでですね情報を出させていただきましたでもまあ私もですねこうは言っても今はそういった機能がでもちろんニコン使ってるんですけどえ自分の撮影にメリットがあると思えばニコン以外も使うのでえそういった意味でも今後もですねこの撮影についてはま他のメーカーでえーできる できるようになった、できるようになってないかっていうのは、あの随時チェックしていきたいと思いますので、ねまあ、その都度ですね、えー、お伝えしたいと思います。で今日はじゃあ、ここまでになります。えー、ぜひ、高評価ボタンとチャンネル登録と、あと、リマインダー設定をオンにしていただくとですね、私が動画投稿したときに通知がいきますから、えー、ぜひそういうふうにやってくれると嬉しいです。えー、それでは、えー、また次の動画でお会いしましょう。えー、さよなら、バイバイ、したっけねー。